してきましたで今日は161ページの縁、えー、石があるんであので、長さ足りなかったら取りに来てください。であと、ナット。針金の長さが長かったら、ハサミで、多分切れる か硬いということは何の設定が悪い楽しい。 いったら圧力どうな る, なる。外からの圧力、そう、強くなるよね。<笑>上がってこないじゃん。大丈夫ですかすが。で、逆に離すと、この分の圧力がなくなって、まあ、元通りの圧力になって。空気の、えっ、ー、と、空気が縮まった分、縮まった分が、離したこと。